皆さんこんこにちは203です今回はディ、えー、スクブレーキのカーボンロードバイクメリダースクルトゥーラチーム E の、えー、軽量化の動画になります、まあ、前回アルミのフレームであそこまで軽量化できたんですけどもカーボンフレームだったらどこまで行けるのかなっていうことで今回こちらの企画になりましたまあ、あのー フレームがかなり安く手に入ったっていうのが一番大きいですね、あのまあ、いいのがちょうどたまたまあったっていうことで、まあ、2019年モデルなんですけども、バーレン・メリダの荒城幸哉選手が乗っていたモデルになるんで、まあ、本当にハイエンドモデルですね、まあ、こちらのカーボンフレームが CF4 というやつでかなり軽くて、フレーム重量が800グラム台になってますね。 5.74 キロですねかなり軽いですねスラムレッド E タップ無線の電動変速機ですね、まあ、これ実はリム用の、えー、E タップなんですよねなんでめちゃめちゃ軽いですでなんでディスクブレーキなのにリム用の、えー、レバーを使ってるのかっていうのが、まあ、最大の謎だと思うんですけどそれはちょっと後で説明します で次にハンドルなんですけどもこれも僕の軽量化ではよく出てくるやつなんですけどもボントレガーのトリプル x インテグレーテッドバーステムっていうのでハンドルとステムが一体型になったカーボンハンドルなんですけどもこれがめちゃめちゃ軽いんですよねあのステムとハンドルが一体型のやつって、まあ、いっぱい出てるんですけども大体重いんですね 300g ぐらい 300g 以上っていうのが結構普通なんですよね でこれはですねなんと210何グラムっていうことです相当軽いですねで今回は、まあ、前回あの CAD13 の最後の方でも紹介した、えー、ロバールのアルピニスト CLX これはもう 標準でこのホイールがクリンチャーでかなり軽量で1200、まあ、実測で 1264g だったと思いますそれにタイヤはブリヂストンの R1X っていう。 まあ、25C で 190g ちょっとっていうまあ結構軽量めのタイヤだと思いますそれにチューブはチューボリートをつけてますチューボリートのディスク用なんで、まあ、熱対策をそんなにディスクだとしなくていいんでさらに軽くできてます、えー、片方で 21g とか 22g とかそのぐらいだったと思いますなので普通の、えー、チューブがまあ 80g ぐらいですかね軽いので 70g とかそのぐらいなんで、えーまあ、片方だけでもまあ 60g 両方で120100から 120g ぐらいは軽量化できるんでこの、まあ、軽量化する上では、えー、チューボぼーとは、まあ、費用対効果も考えてもかなり効果的だと思います、まあ、個人的には乗り心地も良くなりますし、えーまあ、空気の抜けがとにかく少ないですね何日か経ってもあんまり抜けてないですね まあ、ラテックスだともうその日のうちにかなり抜けちゃうのもあるし、まあ、ブチルでも結構次の日とか23日したつと結構抜けてるんですけどそれよりも抜けてない感じがしますクランクなんですけどもデュラエースの9000番ですね、えー、パイオニアのペダリングモニターがついていますでチェーンリングはアブソリュートブラックの 38t ですねでチェーンリングの付け方なんですけども、まあ、本来このアウター側に つけることも多分できると思うんですけどもこのパイオニアのこの赤いおにぎりのせいでちょっとこの外側の方につけることができないんでインナー側の方にチェーンリングをつけてますただまあちょっと使った感じ特にこれどっちかするとヒルクライム用に作ってるんでローガ側の方ですねローガ側の方のところを使うときにチェーンラインがきれいに出るのは内側につけた方がきれいに出ますね スラムレッド E タップのショートケージですねスプロケはこれレイコンですねレイコンのあのちょっと古い方のやつで12から 28t の方の軽量スプロケットアルミになります 150g ぐらいですね 本当は新しい方の11から 30T の方をつけたかったんですけどもこのスラムレッドの E タップのリアディレイラーがショートケージで 28T まで付かないんで今回はしょうがないんでこちらの 28T の方のスプロケを選択しましたで、まあ、今回の軽量化の目玉なんですけども、えー、これです ね,、えーっとですねまあ、中華製なんですけどもワイヤー式の油圧ブレーキになります えーまあ、機械式ワイヤー式の、えー、ディスクブレーキは普通にあるんですけども、まあ、最近だと新しくて機械式ワイヤー式の普通のディスクブレーキでも、えー、かなり効くのが出てるんですけども結構まあワイヤーで引くんですけども、えー、ブレーキ自体は、えー、ここの小さい中に油圧のピストンで両側から。えー 押すすすタイプになってますんでで、まあ、結構効きはいいですね、まあ、もちろんその普通のシマノの油圧のディスクブレーキよりは効かないんですけども、まあ、今までリムブレーキ使ってた人からすると、まあ、そんなに違和感ないかなっていうのがありますただ一番最初ですね一番最初の使い始めは、まあ、この何て言うんですかねならしみたいのをしてないどしんの状態だと全然効かないですね。あのブレーキ握ってこう えー、地面にこうタイヤ当ててぐっと前に進ませるだけで全然タイヤ転がっちゃうんですねあのブレーキあー、えー、っとタイヤがこうロックされずに普通に転がっていくぐらい全然。 最初効かなくってで乗ってるうちに 50km 乗るともうかなり普通に効くようになったんですねだから最初の1発目の止まるときにあれです全然効かないなっていう感じするんですけどそれは鳴らしができてないんですね鳴らしがちゃんと終われば、まあ、リムブレーキぐらいの効きは全然あるんで大丈夫ですねで、えーまあ、もし気になるんだったら、まあ、重要なフロントブレーキだけ、まあ、シマノの普通の、えー、油圧ブレーキにするっていう手もあります エリアはまあそんなにすごい効きが必要ないと思うんで、まあこれでもいいと思います。これ結構軽量なんで、えー、まあ、後ろだけで、えー、130g ぐらいですか、ね、131とか132とかの重さです。あのの普通のなんていうんですかね、えー、普通のシマノのディスクブレーキキャリパー。 と同じぐらいの重さ、まあ、この中に油圧のシステムが入ってるっていうことを考えるとかなり軽いと思います、まあ、調整なんかはあの、まあ、ワイヤーのところは上の、えー、ネジのところでこう引っ張って締めればいいし微調整はそのちょっと下のシルバーのネジが出てると思うんですけどちょっと青いのがついてるネジ止めのついてるそこのところが上が六角になってるんでそこで締めたり緩めたりして微調整ができますなで大まかにある程度こう ワイヤー引っ張って止めてからこのシルバーのネジのところで調整していくと引き尻の間隔とかクリアランスの調整が楽になると思います、まあ、もちろんフラットマウントになってますので普通にロードで使えますで気をつけないといけないのはワイヤー引きっていうことでフレームによってはこのフレームからこのワイヤーの アウターですねが出る角度が急になっているとちょっとワイヤーの引きが鈍くなる可能性があるのでできればこのワイヤーのアウターですねアウターケーブルアウターケーシングっていうんですかねそれは結構柔らかめのものがいいと思いますで両側からピストン対抗でデュアルピストンということになってるんでまあ普通 の, あの機械式のワイヤー引きのディスクブレーキだと片側 から押すだけっていうのできが悪かったんですけどもこれ両側から挟むタイプなんで、えー、まあ、メンテも楽ですしまあ、普通の油圧ディスクブレーキの感覚でメンテができると思います。 まあ、リスクローターなんですすけども 140mm にしてますでロータータはシマノの M900 でしたっけデュラエース相当なんですけどマウンテン用のやつでそっちの方が多少軽くて、えーまあ、空気の抜けがいいということで横風なんかの対策にされてます、ね、フロントの方はこんな感じですねフロントも140に変えてます ZTTO っていうんですかねこれちょっと読み方わかんないんですけどもこれ他のあの中華でえ油圧機械式の油圧ブレーキキャリパー出てるんですけどもそれよりもまかなり軽めにできてるんでまああの軽さを求めるんだったらコこティの方がいいかなと思いますこれかなり安くてアリエクスプレスで、えー まあ前後セット、えー、パッドも付いた状態で5000円ちょっとだったですね。まあ105でもまあ2つ買ったら1万円超えると思うんで。 何がいいかっていうとですね今までリムブレーキのロードバイク乗ってた人がディスクブレーキに変えたいんだけどもえ全部いっぺんに変えるにはちょっとお金がすごいかかっちゃうんで特に、えー、油圧 STI とかものすごい高いんで、えー、そういうのをうまだ買う予算がなくて段階的にステップアップしていきたいっていう時はディ、えー、スクロードのフレームだけ買って、えー、コンポは今までのリムブレーキの。 STI とかののコンポがそのまま使えるでこの、えー、ディスクブレーキのキャリパーだけこちらの、えー、ワイヤー式の、えー、油圧ディスクに変えれば、まあ、5000円ちょっとの追加で、えー、コンポ変えずに済むっていうのはそれがまあ最大のメリットだと思います、まあ、気になる人はやっぱりフロントだけ、えー、シマノの油圧 STI で油圧、えー リスクキャリパーにした方が、まあ、フロントの機器っていうのは本当まあ重要なんで、えー、前だけ変えるっていうのはあります。 その場合もまあ、えー、コンポがもともとシマノだったら、えー、左の STI はそのままで右の STI だけ油圧の STI に変えるっていうのはありますまあ同じグレードだったら見た目的にそんな変わらないんで、まあ、一番いいのは DI2 同士で変えるのが一番見た目の差がないですね、えー、右が例えば、えー、アルテグラ DI2 の ST-R8070 左が、えー、ST-R8050 とかにしとけばえー まあ、見, た見た目的にも SDI 違ってるようには見えないでそこらへんがあの、まあ、こだわるんだったらその辺もいいかなと思いますで次はワイヤーなんですけどもワイヤーのアウターケーシングアウターケーブルっていうんですかね、えー、とこちらは、えー、とこれも僕の動画でよく出てきるジャグワイヤーのスマートリンクっていうやつですね 普通のアウターケーシングと比べて同じ長さにした時に半分の軽さっていうことになってます。でもう一ついいのはとにかくこれすごい柔らかいんで今回の場合で言うとここの角度のとこですねここのワイヤーの引き回しがちょっと角度急になるんで硬、えー、いアウターケーシングだとちょっと、えー まあ、組みにくいし、あまり良くないんですね。渋くなる、あのワイヤーの引きがちょっと渋くなるんで、えー、これは、えー、まあ、取り回しは楽になるし、えー、このなんていうんですかね、この、えー、ワイヤーの刺さるワイヤーを刺すとこの角度がこれ今まっすぐ刺さってるんですけど、ここが、えー、ちょっとこう 変な角度で入っていくとワイヤーの引きがかなり渋くなるんで、まあ、ここは、えー、柔軟性のあるこういう、えー、ジャグワイヤーのこういう、えー、スマートリンクみたいのがいいと思います。でサドルなんですけどもこれちょっと、まあ、中古で買ったんですけどちょっと本物かどうかは分かんないんですけど一応30コのカーボンサドルっていうのになってます。 えー、これ 98g とかかなり軽いんで、えー、でカーボンでこれちょっと、えー、耐久性みたいなのどうなるって言うんですけどとりあえず結構乗ってるんですけど今のところ問題はないですあと乗り心地は、まあ、やっぱり硬いんで合わない人は全く合わないと思います僕これで1 0 0キロぐらいまでは大して問題ないですねあんまり1 0 0キロ以上になると、まあ、ちゃんとした、えー、クッションのあるサドルの方がいいと思いますけどちょっと まあ、100キロ以内とか特に普段いつも乗る距離って50キロ前後が多いんですけどそういう時だったらまあ問題ないですねまあただ今回でいうとまあどっちかっていうと、えー、軽量化の規格のためにくっつけたっていうことでまあ実際これでず普段乗っていくかっていうとまあ乗らないかもしれないですねまあ、あの普段いつも使ってる S ワークそのローミンエボの方がまあ好きなんでそれに実際使う時はそれにすると思います。